神奈川県人権啓発センターのアイコンにもなっているこのマスコットキャラクター人権この缶バッジを作りました学習処方啓発ですねこれは何に使うかっていうと多分ねエセ童話とか人権屋まあいわゆる人権当たり屋みたいな方はですねこのチャンネルのことを知ってるのでこれをねまあ最近いろいろ缶バッジってあるじゃないですか土産物とかねなんかキャラクターグッズなんかでそういうのをねあの カバンなんかにこうつけといて、その中にね。こうさりげなく、こういうの混ぜとくとこうなんかね。取引先とか仕事とか役所行った時とか、あのそこに、ね、エセド童話の方がいたらこれを見てハッとね。気が付くわけです。あ、この人は多分神奈川県人権啓発センターで啓発されてるんだっていうことがわかるので、ちょっとね。伊勢童話余計になるんじゃないかということを期待してですね。 使っていいいいただければいいんじゃないかと、まあ、もちろんこれが効くという保証はないんですけどね、えー。学習ということなんですけどもね、たまにね、ブラック民はなんか別の人種だとか、なんかブラックの血統があるとか、そういうおかしなことを言う人がいるんで、そういう人は学習してくださいっていうことで、で中にはね、やっぱヘイトスピーチをする人がいるんですよね。まあ、そういう人はこう啓発されてくださいっていうこと で, で、さらにですね、この処方っていうのですね、これはいわゆる反、まあ、枠とか、まあ、 ネットとかちょっと電波な方とかねテクノロジー犯罪がどうとか、まあ、そういう人がいるんで、まあ、そういう人は、まあ、中にはねちょっとこの病気の方もいらっしゃると思うのでちょっとお医者さんに行って処方されてくださいっていう意味で、まあ、この「学習処方啓発」の3セットですね。でですす送料込み全国一律ですそれで本チャンネルは実はこの SDGs を推進してましてでね最近ねこの小さい封筒がいっぱい余ってるので。 この封筒にです少、ね、額の郵便切って実はね最近ね裁判でもねこういう郵便切って現金で納められるようになってきたんですけども結構ねそ の, あの仮処分なんかも手続きでもね、ま その世の郵便切手っていうのを収めないといけないんですよでそれで郵便切手が余るとこうやってバーっとねこの小額の郵便切手が返ってくるんですよねでこういうのは家にいっぱいあるのでこれをですねこの封筒に貼り付けてでなんせ SDGs なんでこの中にこうねこのバッチをゴロンゴロンゴロンと3つ入れてしまうとこうやってね、うん、1つ2つ3つと 入れて、で、これで、半を止めて、で、これもう、う80、 4円で送れるのでこれにあてないてあとはポンとポストに入れておきますのでまあ本当に簡易包装ですね地球に優しいですねということでもう大変 SDGs にも配慮した方法となっておりますのでぜひねあの数に限りがありますのでとりあえず今用意してあるのは100セットですこのバッジ注文を受け付けておりますので詳しくは下の概要欄のアドレスに飛んでくださいませということでねこういうエセドは余計になるかどうか分かんないけども グッズ販売しておりますので、ぜひ、欲しい方は、ぜひ、よろしければ注文してくださいませ。